島田晋介さんボクシング中継来た。超久々、66歳に見えないネット騒然。めちゃ若い。別人。レアすぎ。芸能界を引退した、島田晋介さん。66が6日、亀田幸樹氏がプロモートした、ボクシング世界戦、3150ファイトボリューム4。エディオンアリーナ、大阪をリングサイドで観戦した。アベマボクシングチャンネルでも生配信され、リング上で亀田氏が、僕の兄貴分である晋介さんが座ってますと紹介。 シンスケさんは黒 T シャツにマスク姿でカメラに映し出されるとマスクを外してにこやかに映釈した。シンスケさんがテレビカメラの前に姿を見せるのは久々。ネット上はシンスケさん公の場で映像に映るの何年ぶりよ。ほんまに島田シンスケやったレアすぎる。別人に見えた。突然のシンスケアニアン出てきてビビった。久しぶりに見た。偉い若々しい。シンスケ製カメラ来たびっくりした。 亀田工業に新助オルヤン W。亀田工業に新助オルヤン W と反応する投稿が相次いだ。新助氏の軽予算くらいの貯蓄にネット騒然、100億超え。2011年に芸能界を引退した元タレントの島田新助さん、61の現在の様子を3日放送の読売テレビ系情報ライブミヤネ屋で芸能リポーターの井上光三氏、60が明かした。 現在の悠々自適の生活ぶりや、新助さんの貯金額を、井上氏から耳打ちされた、宮根誠治アナウンサーが、国家予算とは言わないが、県の予算くらいと例えたことで、ネットでは、あの頃のヘキサゴンは面白かった。復帰し変のかなといった声の一方、貯蓄があるなら、復帰する必要はないわな。100億円超えってことかなと、想像を絶する貯蓄額に騒然となった。 現在、シンさんは、自身を、自由な旅人と称し、一行き先は国内外問わず、に思い立ったらすぐ出発、三旅の終わりは決めない。の参加状を作り、まさに、自由気ままな旅を楽しんでいる。さらに、国内にいる時は、ゴルフを週2回以上、筋トレ週3から4回、野球1ヶ月2回のペースでやっている。宮根も、ある場所で見たけど、すごく鍛えられていて、レスラーみたい明かした。そんな生活を維持する、懐事情について、現在は収入ゼロ。 貯金だけで過ごしていると、井上氏。その金額を耳打ちされた宮根は、いきなり笑いだし、国家予算。そこまでとは言わないが、県の予算くらいと金額は明かさなかったが、かなりの額であることを示唆した。ネットでは、資産は一度現金化して、チャンス見てまた株を買うのか定期的な収入はないけど、運用利回りがあるんじゃないか。 収入がないのは自分だけで貯蓄をもとに会社経営して家族が稼いでいるのではといったやっかみ半分の声が並んでいた。また復帰については、しんすけさん自身は絶対ないと断言しており、本のオファーもあったが面倒になって断ったことも井上氏は明かしていた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。